かまやっぱね中<笑>い人はあれだから遅刻したらもう泥棒だからわかる<笑>じゃチェックしとけ俺の意見より嫁の機嫌<笑>皆さん山あっても山梨県へようこ そ, うこそ本日はサムライティングスロパチ部ということでこちら富士吉田市にございます大丸さんこちらですね なんと第1回ジャグラー大会を開催したいと思います。あ、すみません。えっ、ー、とジャグラーのおー申し事と呼ばれております。はい、ジャグレンさんの登壇します。よろしくお願いします。まあ、あのプロップの申し事と。大事なのは大との呼吸なんです。だから3枚あるか十分です。1枚掛けで引かなきゃいけない。山梨県で本格手打ちのお肉を焼くお肉こうと申します。よろしくお願いします。おいでよ。 この人ね、侍をかなり初期の時にあの静岡県に行ったんですけど、<笑><笑>その時三時間ぐらいノーモーナスで周りが声かけづらい空気聞くなんてこの人。えっと、<笑><笑>えっと、もうオープンしてるので、あのー、本当にあの次20万人頑張りますはい。え、今日対決なんす。対決ってでいいんすか？ ど, ど対決なんですか？あのラーメン聞かされてないのでいい、お前らなんか勘違いしてねえかーおい勝負によ対決じゃないものがあるのかよ。 そ、え、も、ー、そもサブライティング金ないですから<笑><笑>まあそうなんだけどえどうなのよ今日はま対決じゃないですよパチンコは え, え、あのー、あともう1万円だけ渡すので、あのー、今日から1泊2日、あのー、山梨県で過ごして宿は手配してあるんですけど食事代とかその他のものは今から1万円渡すのでそれで増やしてきて もらうという感じで。ある意味自給率すら。ここね。負けたら、多分、うん、あともう、山とかで取ってくるだけですよ。<笑>ちゃん と, <笑><笑>と待って、ちゃんとっちゃんと待って。嘘でしょ<笑>マジで。本当です。ええ、一万円。はい。ええ、ここ。 10日ですか10日あります48枚うよ48枚こうかなでえちょっと待って GR? うも実践時間どうしますあ実践時間 も, クソもないのかいやもうお金じゃなたたらもええ増増それまああ今今日はあのー、今回の回が まあ、サムライティング、うん、めでたく10万人突破しましたといおー<笑>、まあ、その10万人記念旅行といった感じでサ、はいまあまあ、侍らしくるく、まあ、時にはあの<笑>厳しくやったりやっていきたいと思いますで今日は夜バーベキューがあるんですよはいでバーベキューでそのやっぱお金がないと何も食べれない<笑>あ自分たちで、ね、取ってきてそうだからまあそのやっぱいいお肉とか食べたかったらここで当たり出して稼いで食べるしかないかなと どういう流れでいきますじゃあ一万円をでは分配する分配します二千円ずつ分配します分配しましょう分配してああ二千円でペガルペガりますかねちょっと浅いっていうのが難しいんですよね目に見えるものが真実とは限らない何が本当で何が嘘かマックス続きは 本当にハゲが治るのか植毛は2回目果たして成功するのかその結果はこの後わかりますそうここは新宿三丁目神話クリニック新宿 E 果たしてマックス鈴木の頭皮の運命はいかに神話クリニックへようこそはいまあ早がったから痛いですせっかく早ったいいなもう俺も回しちゃうじゃん あす、ね、きっ 行きましたピックービッグスアド、トサイドの呼吸をね合わせられるかっていうのがこのポイントです集合は早すぎる素晴らしいなんか最後に光るのだけは嫌だな これより俺らすぐにはい。どうこれっ、ね、すかこれもうピッグカグですよこれ。 you no, no, OK まあこのー当たってるとこだけでいいと思うやつう役が揃う揃わないでねだいぶメンタル変わってくるんですけどもそこにねまあ対しされずに一定のリズムで打ち続けてこそジャグラーなんじゃないかと とかああいうのはあくまでラッキーだということでこれが通常運転です100ゲーム以内に光ればいいなっていうこのぐらいの感覚で1回ですよね I'm gonna go to the pizza. に打つとスぶ、ね、どブドウだった場合はうーんにられればド取れます。ししかかかも1万1万 だ, だか ら, 万だだからデカいですうーんはきましたねね絶絶対ビッだ<笑><笑>絶対ビビッッググなこれ、ね <笑>だからもう負けの要素強くなっちゃったね<笑>今の<で>。<笑> えー、気になる結果ですね。まあ我々一、えー、万円投資相当したんですけども、この中にね、実はファンタジスタがいますお。はい。それはなんと今回有限実行された僕の育いますアノさんどうぞ。どうぞ。どうぞ。簡単。ちょっと簡単です。なんとですね、我々投資一万円に対しての戻りが三万円超えということで、アノさんこれどういうことですか説明してください。大との空気があったんですよ。 僕の、じゃ、他の方は多分できてないと思うんですけど、やっぱそこの空気感の合わせ方、やっぱそれができるのが、安藤ドチャンネルよろしくお願いいたします。<笑>はい、と、はいうわけで、二メートルね、安藤さんのおかげで、大勝利を収めることとなりましたので。ここから次はちょっとおぎこさん、ちょっとスケジュール的にはちょっとこんな感じで、えっと、そうですね、今から、ちょっとお腹も空いたので、はいちょっと軽食を食べに行きたいと思います。おいいですね、皆さんもお腹ペコペコですからね、じ、は、ゃ、い、スロープジグって、僕は勝手につけたんですけど、部長も安藤さんでいいですね、これね。<笑> ね、じゃあもう部長最後ちょっとどの作り方分かりませんじゃあお願いしま す,、はい、しますそれでは次のスローパチーブお楽しみにありがとうございました<笑>はいというわけで、えー、本日の旅の昼食ですね、えー、第1日目の昼食舞台はこちらでございますスージーズさんという河口湖市にございますなんとこちら荻窪さんの、えー、店主さんの、えー、後輩の方がやられてるお店さんなんですけども今から美味しいハンバーガーを 素敵な仲間たちといただきたいと思います。 るこのあとすぐ戻ってきたらも う, もうバーベキューっっとうっそだなってうでもあれなだよね侍もちょっとこうどういうもう俺本格的にパチンコパチスロチャンネルでう、ね、<笑>いいかもね侍キングでバーベキューかなくなりますよ<笑>ガオだけはちゃんとやって侍もさサブチャンネル作ろうよサブサブチャンネル作ろうよあのなんていうのそれかもうパチスロに特化したチャンネルサムライ 侍パチスロパチブ。何ニって絶対やんないです。ょ行れないです。時間ないでしょ そ, そこだ、そこでやるよ、ちゃんぺそやったらサの撮影の時間作っともら正論出た正論出ちゃう。たケンスケちょっと面白い企画書いてやつ<笑>やっぱね、君の企画力だから、ここは全てすみません、ありがとうございます おぉやべ、映まくってるレシテロとはこういうことよ大汁<笑>するっすねまあ、入ってないタロッチがさ、はい 生主特有の食リポ食ったうもうんだろうあ<笑> あっはいちょっといただきます。うん 素材良くないですか？素材良くないですか、うん？玉ねぎ入ってるでしょ？はい入ってます。めちゃくちゃうまい。鼻味とか。すこいこれ。お子さん的に今日の今回の旅のテーマって何なんですか？丸投げか。<笑>全部あなたの責任ですよ。これ全部ですね。ぼ<笑><笑>ちぼち参りますか？よいしょ、次。 行ったラありがとうござ い, おいします。 まね、今日は、ね、楽しみに見たいと思うんでよろしくお願いします乾杯 いしま大変なこと申します。